えー、おお捨てたいものなんですか<笑>えこれは何なんか深いですよね精神的なものですかえー、捨てたいものか捨てたいものかーえん、ー、だろうな無駄なプライドとか<笑> いやー、そうそう。なんかね、あのさ、ちゃんと自分の中で育て上げたプライドだったら必要だと思うんだけど、なんか余裕ない時のさ、無駄なプライドってさ、何も生まないじゃん。その自分の余裕のなさを、 相手に知られるだけであったりとか、無駄に人をイラッとさせるような発言につながっちゃったりとか、そのね、余裕ない時に出てくるね、無駄なプライドはね、捨てたいと思います。もっとかっこいい、ちゃんとした、芯のあるプライドをね、築き上げていきたいなと思いますね。かっこいい人間になりたいよ、私。うん。<笑>あ、物理的に捨てたよな。そっか。あ、もっと軽いやつ、すごいなんか<笑>、重く捉えちゃいましたが。えぇ、ー、物理的に捨てたよ。 なんだろうな。カバンの中のゴミが整理できないんだよね。ゴミっていうか、もともとはゴミじゃなかったんだけど、私がゴミにしちゃったもの例えばさ、なんかもう、これいつ入れたんだろうっていう、食べかけのチョコレートとか入ってんだよ。怖いでしょそういうのをね、ちょっと捨てたいから、誰か私のカバン掃除してっていう<笑>感じですかね。はい。そんな感じです。もう捨てたいものだらけだよ。私、もう部屋も汚いしよもうどうしよう。<笑>はい。虫、虫はね、まだ出てないんですが。ちょっとねやばい気がするね。